はいどうも東京サこいチームさんと申しますよろしくお願いしますはい先ほど紹介いただきました、えー、今年、えー、披露させていただく演舞は「三人」という楽曲でございます、まあ、明るく前向きになれる、えー、楽曲なのと、えー、曲の途中でですね三拍子のコーナーがございますのでそちら皆様と一緒に、えー、楽しめればなと思います、えー、心を込めて踊りたいと思います最後まで応援何卒 よろしくお願いいたします。よろしくお踊り子準備はいこう。<音声>はい、ええー、ちょっと旗の準備がまだできてないので、もうちょっと待ってくださいね。すみませんね。もういけそうですかね。ええー、ちょっと気まずい感じですね。<笑>はい、もう5秒ぐらい、もう行けますかね。どうですかね。 はいあのー、三人というのはですね、あの不死鳥をイメージした、えー、作品になっております、はいうちの二十歳がちょっと申し訳ございません、よし、じゃあ、行きましょうか、もう変な空気になってますんで、行くよ、大丈夫ですか、はいでは、踊り子の皆様、それでは参ります。火を灯せ三陣 めた立ちへ you 手よろしくお願いします。 ね。ありがとうございましたなおれ東京予算保育員さんでしたありがとうございました今年の小さく三人を受賞してくれました大人の魅力いっぱいの三の皆さんでしたありがとうございました